皆様どうもこんにちは最近足がカニになりました。滑ってるよマリサ。巻き込むな巻き込むな。というわけで皆様どうもこんにちはレイムです。マリサだぜ。フレンドだ ぞ, だぞミリアです。というわけで今回もやっていくのはアナイアレーション。巷ではアーションと呼ばれてますね。呼ばれてません。ちなみに今回は前回ぶっ倒した。フレンドの方を呼んできました。紹介がひどすぎる。というわけで試合の方までどうぞ。 というわけで試合が始まりました今回やりたいのは壁建設と透明デコです壁建設は防衛壁を建てること透明デコは透明ポーションを使って拠点の心臓部分のネクサスを削ることだなということで手つこってますてかなんか敵来てるじゃん初期突は今すぐしねおっとつい言葉遣いがついでちゃうレベルの言葉遣いじゃなかったよそんなことはどうでもいい誰か私を助けろ 引っかかったなこのゲームにはリスポーン制度があるのだバカめ終始バカなのはてめえだけだよ待ってなきそうなんかあれやりたいですねメタモンの専用技変身のことかそうそうコメント変身したいよね思い出す順序おかしくないということでコメント変身のコーナー説明しようこのコーナーは前回の動画に来たコメントを返していくというコーナーである説明ありがとうソモブふざけんなコメント1きー後も来たこれからも頑張ってくださいありがとうございます これからも頑張ります。コメントに投稿早くね。おやー、なんだその絵文字の出来損ないみたいなのは。ということで壁の一部が完成しました。もっと日本語勉強しようね。てか敵いるじゃないか。ここは私のエイムを見せる時ですね。クソエイムで草さ。大丈夫ですかー。味方が助けに来てくれたな。今持ち直ちしなかった。してるわけないじゃん、アるルバイゃん死ね。死ねはあかんやろ ということで壁が結構高くなってきましたね。ちなみに壁を立てる意味はチームドアといって味方しか通れないドアを使うことだな。なのでマリサはチームドア使いません。私的判定なのふざけんななんだお前は私のファンか絶対にちげえから。あ。 見事なまでに落ちていったな。おいこのみたいな b g m 止めろ仕方ないーもれそう。気づいたら味方がドアをつけてくれてました。味方さんはかなり有能だな。まああれほぼ意味ないんだけどね。お前は無能だな。なんでということで壁を引き続き立ててます。出来栄えの方はどうなんだ結構いい感じですよ。おっと敵がいるじゃないか。今度は緑の敵だな。ここは私の天才的な演技をししました。なんでだよ。私の思うに寿命です。ハテナの解像度悪すぎだろ。ということで壁が完成しました。なんか進撃の巨人みたい。 著作権の問題によりカットされましたこの国に言論の自由はないのかうん、ないぜちなみに先ほど撮った写真はサムネイルにしておきますしてなかったらそういうことですおーいまずいマリサそろそろネタ切れだ開始2分でネタ切れ早すぎじゃない ということでミッドにやって参りましたこのマップの2度はアイスマンが強いらしいが大丈夫かアイスマンなんてないけどアイス飲んならあるようーん20点唐突なギャブローシステムに涙が止まらない93点なんか人が悲しんでる時にそういうこと言うの SNS の真実みたいですきというわけでミッドに行ってみましょうぐーやめとけどうせ死ぬんだからてカ敵いるし殺すかこのチャンネルのお前物騒だよねなんですとそれ以上言ったら切れるわよ黙れ書落落とすぞお前それはあかんやろちなみに録画時点ではパイロを持ってないのでウォーリアーを使ってますちなみに録画した人はいつなんだ今年の5月だねタン遅すぎね まあカレーライスも寝かした方が美味しくなるし食中毒不可避掘ってたら敵が来ました敵の食料はスカウトだったなまぁ追い上アって意外と能力だけは強いですしそれに私のエイムをかけるとおおぜってことかおだまんなさいそんなこと話してたら敵が逃げ出しました何やってんだ倒すまでが戦争だ帰るまでが遠足だみたいに言わないで怖いからということで自拠点に帰ってきましたなんか敵がいますね ここです。今のエイムは良かったな。私の本業は自宅警備員ですから、早く働け。というわけで敵を追いかけてみましょう。あこういう夏の日は、暖かくなりたいものだ。爆弾で弾を取ろうとするな。ひひ分日に、文字わとは、あと忘れられそうだから追求するけど、しなくていいよ。さっきの文章頭悪すぎじゃない。帰ってきたら壁に穴が開いてました。こんな壁誰が建てたんだ。お前の目脈穴かよ。その後は、 普通に修繕しましまたということでミッドにやって参りました。ミッドはダイヤモンドが取れる場所かつ世界経済の中心地。一説では徳川埋蔵金が眠る場所とも言われていますね。嘘です。おっと前から敵が近づいてきましたね。ここは私の親指で制裁してやりましょう。逃げられました。わろた。てか挙動やばすぎて笑えない。 ちなみにミドは味方が占拠してましたそれはすごいなッドを占拠したチームは大体勝手に気に書いてあったわ情報源分離からですこれもチームの守護神ネームちゃんのおかげですねさど味方死んでましたよ守護できてねえじゃねえかダイヤモンドを取ってきました字幕字幕なんか敵がいるなこの剣のサビになりに来たか良いだろう望み通りお前を葬ってやろうどうした体が震えてるぞてかのり 0.5 姿勢と実力が見合ってなさすぎだろ 返すようで悪いんだけど何やってんのお前おだまんなさいディフェンダーになったので攻撃しに行こうと思いますなんでディフェンダーっていうのは防衛に特化した食業ですね決してデコができる食業ではありませんこんふっかふざけたこと言ってたら埋めるからねということでネクサス付近にスキルを使って帰ってきましたディフェンダーって結構強い食業らしくて情報サーバーにもカワフルでもいたら助かると書いてありましたねそれに私の M をかけるとぜってことだろやかましい 装備品を落としたのでもらおうかと思いますということで、拠点に戻ってきました。ゲームも天に目されればよかったのにな。ちくちく言葉やめろ。なんとダイヤモンドをいただきました。この方は私のファンですかねお前にファンなんていねえだろあら。待って泣きそう。ちなみにダイヤモンドだけで8万円にしました。というわけで、ジャリ掘って経験値貯めてます。このゲームではジャリから経験値が手に入るんだよな。というわけで帰りますか。それにし、 今だけフライハックさせろー。気が狂いました。狂ったように連打しててくさちなみに霊夢が猿みたいに叩いてたそれは、私猿みたいに見えたかあれは猿そのものだったぜ。プライベート上造台と言って敵以外壊せない上造台ですね。ということでフレンドをかつ上げしてます。そういった発言はよろしくないんじゃないか訂正します。厚揚げです。なんと透明化ポーションをいただきました。字幕字幕。これで赤のネクサスを削りに行こうかと思います。<タッ>ということで青拠点にやってきました。<タッ> ここさえ登れば赤のネクサスですねあと今ダイヤフル来てました助けてこればっかりは無理だてか防衛いるしどうし使用もなくねわらまあそれでもネクサスあお父さんお母さん私は地球の最後まで生き残れませんでした長寿祈願にも限度がある変なベクトルの怒られ方されたんだが死んだので透明化ポーションをくれ吉丸殺処しよう眠いからやだ透明化ポーションをあげるので二度と来ないでくださいまた来るねー二度と来るな ということで黄色拠点にやってきましたここに至るまでは全カットしたんだな全かそれ逮捕歴あるやつしか言わねえだろレ夢ム逮捕歴ある説を有力化させるななんか緊張してきましたね透明でこわなかなか金いやこれは緊張るよくわかったなモザイクつけてたのにまあ殺虫剤と言ったらこれしかないもんないや待てなんの話これ殺虫剤について語るすれなんだこれパート658金語りすぎやろということでネッサス付近にやってきましたでごわす<音> こびとちるっててくさちなみに今はネクサス削ってますまあ私プロなのでこのまま拠点落としますよあらそれにしてもキーボード防衛イクルの遅いですね待っていたい痛 い, 痛い そ, そんなことがあったりしたけど私は元気です本音はうーんし ということでまたもや黄色にやってまいりましたまあ私プロですしよしとか言ってるところで透明化剥がれてますがまあ私には対戦車法があるのではら質問それは何という名前ですか拳という名前ですはよ処刑されろここはとりあえず侵入できるところがないか探しますかはよ処刑されろもうただの悪口じゃんそれはそうと方さんからはしごをいただきました 届きませんでした。さあ、ということで金ピッケルで殴り殺しますか。敵を金ピッケルで殴り倒してやりました。最低すぎる。ということで今回の動画はここまでです。まだ試合終わってないんですが、チャンネル登録お願いします。それでは、ご視聴ありがとうございました。